ベータテスト版でゴーストフェイスやってきました一応こういうパーク3つ使えるだけのレベルまでいくぜこのモヤがかかった状態だと心音ゼロになるらしい心音なしだからスミスも油断して姿見せてくれたぞ。スミスから1秒以上見られたから心音ゼロの状態が解除された オブジェクトで姿が見えない時に、新温ゼロは効果あるのかな先日のパーク効果で、誰にも触られてない発電機が、数秒間白く封印されてて、誰かが触ってるところだけが、白くなってない状態。ってことは、あの発電機に生存者がいるんだな。 4秒間見てワンパン状態にできるみたいだけど、クリアリングよくする人相手ではワンパンにはなれないな。 そ こ, こで心音なく睡眠あったかな？<笑> なんで戻ってきた闇の包容中にしゃがむと。 ステイン隠せるみたいだけど少し動き遅くなるからチェイス中は厳しいのかな<音声> 2つの発電機が触られてる。 これは解除になった瞬間心音が、出るのかなやけくそで攻撃当たった。 いたもっと近くにいた。 今回もあっただけだけど、トンネル気味になってたし放置この距離で気づいても、逃げ切るのは難しいな 建物内の発電機が回されてるこのスミスとなぜかすごく合うんだけど さすがにここまであっちゃったら釣るしかないバレてるのに間違ってしゃがむつく前だからバレてても回し続けたんだな こっちは開いてないかキラー苦手なのもあるけど破滅ないと発電機早いなーゲートのライトやめろー早くお家へ帰れ